私の涙は嘘なのに」「男はいつでも騙された」「娘の化粧であざむいて」「傷つくことから」 壊した後で気がついた本当のあなたの優しさを許して許して懺悔のブル 「私がこんなになったのは誰かがいけないわけじゃない」「愛を知らないで育つ子は悲しい女になるだけね 「海に着いたら人形におなり」「愛することを他人から」「残酷すぎると言われたり許して許して」 懺悔のブルース」「紫色した霧が降る十字架」 「こうさてん」「いなコーサーテン今さら素直になったって」「どうにもならない恋なもの」「生まれ変わってなりたいものは」「燃えて消えてく」 「傷つけるのが嫌だから私はあなたを捨てた」「許して許して懺悔のブルース」